です。この下にもね古墳が何匹かあるんだけどちょっと見てみましょうかはいここにあります面白いんですけどねこれ橋脚の下があるんですよ残ってるのかな残ってるのかなこれシ愁軍かねシ愁軍の55分75分 どっちを五分だろう。この下でご五分。これちょっと小ぶりでございますな。一応皆さん向いとるかね向いとるね。<笑>はい小ぶりやけど。それからこっちらの方が今度は七五分これ五分。 5分ですか天井石もないかうんちょっとわからんなこれはどうなってんだこっちが現石。まあね石がないからわからんな現石よなああなるほど両方でこれは天井石かもしれないな 67m ぐらいあるかそこそこ大きいんでございますけどねあこういう感じだったんやな大きかったんやな石塚古墳群この梅は 左運命やややでしろこれ最大きれいなんだろうな な, なかなかいいんだけどこれね発、はい、こ館でございます、はい、ありがとうございました5分7分でございました愛心軍でした